はい皆さん、どうも、こんにちは、えーと。マウティックカンファレンスグローバル2022、えー、日本語トラックスタートしました。えー、とマカルデジタルのカツ、えー、といいます。今日は、えー、と日本語トラック、えー、トラックリードを務めさせていただきます。そして今日は最初のご挨拶として、 えー、プロジェクトリーアク、アクイアのプロジェクトリード、マーティックプロジェクトリード、ルースさんいた、えー、来ていただいております。ルース、ハロー。How are you? Very well, thank you. Good, good, good. Thank you for、uh, organizing the such a great event this time. ちょっと今日もあの素晴らしいイベント。ありがとうございます。えっ、ー、とですね、ぜひともよろしければ。 えー、と今日のスピーカーの、えー、人も、えーと、招待をこのオープニングのセッションに、ちょっとあんまりオープニングは、えー、と準備をしていないので、えー、と皆さんを、および重たい、えーと、アクイアジャパンの丸山さん、どうもこんばんは、こんにちは。こんにちは よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、えー、あれ、次、えっ、ー、と、丸山、あ、あはい、じゃあ、秋山さんですね。そして、寺岡さんです。 あ秋山さんんどうも こ, んこんにちはいいたします、はい、あとえっ、ー、と寺岡さんですあじゃあ Ruth thank you very much for organizing it so I'm gonna say goodbye a little bit but I'll, I'll see you、uh, sometime later thank you はいえっ、ー、とで寺岡さんどうもこんにちは こんにちは。よろしくお願いします。聞こえますかね？聞こえます、聞こえます、聞こえますか？あ、良かったです。よろしくお願いします。はい、あのせっかくなので、えっ、ー、とここに参加していただいている日本語、日本語がわからない人もいらっしゃるような感じはしますが、えっ、ー、と Airmeet の、えー、今日 Airmeet、えー、というプラットフォームを使わせていただいております。 でしてもですね、えー、っと、なんかチャット、セッションのチャットとかですね、えー、っと、あったりとかするんですけれども、なんかチャットで、どうもこん に, こんにちはとか、て皆さんあのちゃんとコメントをしていただけるような準備を、予、えー、行演習をしていただければなと思いますが、Can someone send a chat to say hi? To, I mean,、uh, to, to the air, to practice the エアーミーツセッション、プリーズ。はい、えっ、ー、と、そんな感じで。はい、ありがとうございます。えー、エアーミーツはですねあの、日本語にも対応しているバーチャル、かバーチャルなカンファレンスを、えー、作ることができるシステムとなっております。で、えっ、ー、と、今日はですね、えっ、ー、と、スケジュールとしては、えっ、ー、とですね、 こんなふうになってます。って実は、ずっと、セッションとかの準備までを最後の最後まで、昨日の夜の、えっ、ー、と、ルースさんのマウティックアップデートを、せっせせっせと、えー、翻訳の準備をしていたらですね、このオープニングセッションをあんまり考 え, 考えていなかったっていうことで、 えー、と大変失礼いたしました。じゃあ画面を一旦共有します。はい。えー、っとですね、まず3時から。 マウティック最新情報、えー、昨日の、きょ 日, 日のっと0時ですね、ルーさんが、えー、行っていただいたマウティックアップデートの、えー、内容をですね、54分、えー、と話されていたんですが、ちょっと40分の尺になっているので、35分に、えー、尺を落として、あカットして、築、え、地、ー、通訳、同時通訳形式でお送りし、そしてアクイヤ丸山さんより、えー、日本の えー、キャンペーンスタジオとかのアップデートを紹介をしていただこうと思います。突然で申し訳ないですけれども、そうして、えー、3時40分から、えーと、秋山さんにおけるジェネ ロ, 株ジェネロの秋山さん、えー、マウティックのプラウインを利用したクロスチャネルマーケティングの実現方法、セッションを行っていただきます。 そして4時20分からソーシャルログインとソーシャルモニタリングについてという題材で寺岡さんに話していただきます。その後5時から僕がセッションをさせていただきます。マウティック 2.x から 4.x まで一気にアップデートした道のりを簡単に紹介をさせていただきたいと思います。そして5時40分からは API, API で、えー、唱える シ, システム連携ということで、丸山さん、えーと、いろいろお話ししていただきます。そして最後にですね、6時20分からマウティックカンファレンスグローバル恒例、えー、Q&A をまとめてやりながら、えー、とこのス ピ, スピーカーの皆さんでお話 し, しましょうということで、えーと セッションをを予定をしてますそして今日の6時からはですね深夜にわたってですねさまざまな英語のセッションが、えー、開催されます是非ともですねもしも、えー、よろしければ、えー、皆さんあのー、日本語が分からなくても な, なんとなくマウティック分かっていらっしゃる方もいると思いますので、えー、夜遅くまでもしもよろしければお付き合いをいただければと思います ということで、えーと、では、丸山さん、秋山さん、寺岡さん、一言言、一人ずつお願いしますって、<笑>む無茶ぶりで申し訳もないんですけど、丸山さん。はい、えっ、ー、と、皆さん見ていただいて、ありがとうございますあの。アクイアジャパンの丸山です。本日は、えー、と遅めの時間、えー、最後の方のセッションを担当しておりますので、ぜひ最後の方まで見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。 はい、ありがとうございます。では、えー、っと秋山さん。はいえー、皆様こんにちは。えー、ジェネラルの秋山です、えー。貴重なお時間をいただきまして、どうもありがとうございます。私の方からはですね。まあ、今回3回目なんですけれども、まああの毎度のことながらですね。いかにもあの開発をせずに、えー、やりたいことを実現するかと。 言ったところで今日も面白いプラグインをですね、ご紹介したいなというふうに思っております。えー、ぜひご期待いただければと思います。 ありがとうございますでは、えー、寺岡さんお願いしますはい寺岡です、えー、ウェブプラの寺岡と申します、えー、皆さん参加いただきましたありがとうございますえっ、ー、と僕もですねまあ、秋山さんと同様ですね、えー、僕もエンジニアという立場ではなくマーケターという立場で、えー、MA だったりとかいろんな d x p のツールサービスとかを 利用すすることが多くてですね開発しなくても現場の中で対応できる、えー、と仕組み作りみたいなところを中心に動いてたりするので今日もソーシャル API ですかねソーシャルメディアの API を使いながらどんなことできそうかとかというところをお話しさせていただきますのでよろしくお願いします。ありがとうございましたでででははそれではですねあの 3時になりましたら、マウティックアップデートセッションを移りたいと思います。一旦このセッションはですね、えー、っと終了させていただいて、皆さん、えー、っとセッションの方、移っていただければと思います。すみません、a i r m e e t s の操作方法がまだ慣れていなかったりとかして、画面の切り替えが遅かったりするんですけれども。それでは皆さん、ありがとうございます。時間になれば、よろし、時間になったらよろしくお願いします。 ありがとうございました。はい、しし失礼します。